はい、だからやっぱり根付けに関して理由が言えますすかっっことなんですねやっぱり商品とかサービスがじゃあ1万円の生態で1万円の生態でね あ, あなたの考えないといけないことはじゃあ生態やから地域競合他社ここ京都京都市の中で1万円の生態と比べられるってわけではないんですよ1万円なのであればやっぱりそういうエステだったりだと か, なんか高級なサプリメントだったりだとかもしくはなんかそう岩盤浴のそういうサービスだったりともあなたのやろうとしてるあの腰痛の治療っていうのは実は比べられてるんですよってことなんですよね。 だから、そういうことを分かって、競合の調査だったりとか、えー、考えないといい、だから、あなたの生態で10回転10万円買おうと思ったときに、奥さんに反対されるんですね、そこに10万払うんやったら、ちょっと旅行で10万使った方が良くないって言ったときに、じゃあ、これは10万は理由がこうなんですよっいうことを言えないから、やっぱ奥さんにも選ばれないし、あのその、買わない理由っていうものを潰すことができないということが言えるわけなんで、ぜひその辺も考えることをお勧めします。もっと知りたいい。方は富士下下のリンクからゲットしてください